伝統おもちゃ、眉玉コロコロが乾電池を使うと超簡単にできてしまいます。用意するものは乾電池3本。画用紙第1枚、小2枚。炭酸乾電池の場合は、表示している大きさのものを用意してください。あとはセロテープです。画用紙台を縦に置き、 乾電池3本をくっつけて並べます。画用紙でぴったりと巻いたら、巻いたところをセロテープで留めます。その両端にセロテープを4センチぐらいに切って貼ります。裏返して画用紙章をぴったりとくっつけるように貼ります。反対側も同じようにして貼ります。セロテープを4センチくらいに切り、貼り付けたら、 セロテープを持ち上げるようにして画用紙章にぴったりと貼りますここで一度乾電池を全部出して一本だけ戻しますそれから反対側と同じようにセロテープで蓋をするように留めます画用紙のはみ出たところはハサミで切り取ります絵を描いたり色紙を貼ったりして仕上げましょう 表を猫、裏をネズミにして仕上げてみました。箱が立ち上がってはひっくり返るという面白い動きをします。昔は、パイの眉で作っていたので、眉玉転がしと呼ばれていました。これは乾電池なので、乾電池転がしでしょうか。面白い動きに合わせた、 絵や色を工夫して遊んでみてください。